とことで家に帰ってきたので早速ねモビールをモモモモビビビビーーーール、ね、ールルルねを作っていきたいと思うんですがこれね買ってきたやつこれすごい高かったんですよねこれで100枚入って7ユーロ高っって思ったんだけどでもねこれしかなかったからまだね今ね生後2ヶ月弱なんですけど色の認識がまだねそんなにできないから、まあ、白と黒メインで 作ろうかなと思っててこの色にしましま今ねみきはここにいるんですけど<笑>こうね足でね揺らしながらね<笑>こうやってるとね静かにするよね<笑> ら, ら, ら大丈夫ですママここにいるからねはいさあということで早速ね作っていこうと思いますなんかネットで調べたら なんか良さそうなのがあったのでそれを参考にしてね作るんですけどそう私ねあの、まあ、これとか建築模型をねもともと建築の仕事をしてたんで、まあ、その建築模型とかもよく作ってたんですけどそう建築模型作るのすごい得意なんですよ。あの大日本の 大学行ってたとき、その学生時代とかは、その建築設計…どうしたのああああ抱っこ好きなんだよね。ね。まだご飯の時間じゃないでしょおしめも先さきさいたいじゃんうるるる まだお眠いんじゃないの。さっきのじゃ寝たりなかったの。一<笑>回中断する。ねえ。<笑>しゃっくりしてるね。さ、作業ね、再開しようと思います。そう。 そうそう昔からね結構私低器用で、まあ、にでも日本人だと結構低器用な人多いですよねそうなんかフランスの学校行って思ったんですけど、うんまあね、日本人低器用ですよね。日本ってその建築建てる時とか 1mm 単位で図面描くんですけど なんか国によってはね 1cm 単位で図面引くとことかもあるしねそうだからやっぱ日本ってやっぱねうんやっぱ私はその学生時代にね日本で学生やった時もあの模型バイトのね仕事とかやってて そ, うそこでね結構 0.5mm 単位で模型作ってたりしたんでそう結構 ね, あのね 手先の器用さは自信があってねそうでそう。今日はね、気球型のモビールを作ろうと思ってて、そうまあ、サイトでね、ネットサイトで見つけたんですけど、そうミキはね、もうすぐ2ヶ月経つんですけれども、まあね、順調に育ってきてくれて、ねなんかそれ、最近は夜もね、なんかちゃんと寝てくれるようになって、 夜の10時とか11時とかに最後のミルクをあげてで朝ね、5時とか6時ぐらいまで寝てくれるようになったからなんかここ最近はすごい楽になりましたねだから大きいなどうしたのどうしたのおしゃべりどうぞはい、おいしいはい、お し,、はいおし そうそうでねこれにつけようと思うんですけどこれねそうフリマアプリで1ユーロで買ったやつでもここにねつけようと思うんだけどこれ大きいな試しにね1個作ってみようってそう。でそう なんか一般的に1人目よりだいいぶ楽って聞くじゃないですか、まあ、確かにそう す, ごいすぐね夜も寝てくれるしあんまり泣かないしなんかすごくね手間かからないっていうのはねそうだなと思うんですよ、まあ、多分1人目の育児でこうやり方が分かってるっていうのがあるからこっちの経験値がね上がってるから、まあ、そういうので楽っていうのもあると思うんですけどただね私の場合なんかこう精神的にはなんか1人目の時より辛くて でそう結構ねこの2ヶ月しんどかったんですよね1人目の時は人目の時は産ん で, でその時大学院に通ってたんでねこっちフランスの大学院に通ってたんですけどの卒業論文を書きながら産後過ごししてましたねあの<笑>あの新生児横に置いてこうパソコンでこう論文書いてみたいなことやってて。 そ う, そういうのができたんだけどなんか今回はなんか結構精神的にきつかったなーって多分その年もあるし今私35歳なんでねなんか多分年もあるだろうし多分一人目の時よりもこのホルモンバランスっていうかその情緒が安定してないっていうのもあってそう辛かった、うん、でもなんだかんだもう2ヶ月に。 そう2ヶ月経ったから、まあ、早いですよねよし。それで、なんかね、<笑>すごい簡単で、こう見つけたやつがね、なんかこれを、ほら、なんかちょっと気球っぽく、ちょっとこう 気, 気球っぽいじゃないですか。これをね、こう貼り合わせていくんですって。すごい簡単ですよね、これね。ちゃんと入れつけて、 見てみきちゃんじゃじゃーんでこれをねこう貼るんですって工作楽しいですよね私工作すごい好きで、うん、でもものづくり結構好きなんですよね多分そのものりってもう建築もそうだけど料理もねもの作るじゃないですかでも私はやっぱそのものり好きなんですよねここ実際に手を動かして。 で、ね、ここにね紐を通すんですってこれ結、ね、び目を作ってでここにね貼るっていうねでこれなんかボンドみたいなやつ買ったのこれも買ったのねおミキがミキが寝てくれたんで、ね ゆ っ, くりゆっくり作業できるねあ起きたなんか久々に工作の作業をしたけど楽しいですよねどうしたはい、はい、どうぞでこれをくっつけたら完成1個できた かわいい。かわいらしい。<笑>じゃーん。一個できた。早い。そう。これを、まあ、全部で、こう、こんな感じでね、吊るすから、うん。まあと、三つ作ろうっていうね。<笑>よし。 フランスはね結構旦那さんも育休取得してこう、出産後はねど う, したどうしたの寝ないのうあ寝ない。眠いんでしょみきちゃん。旦那さんもねこう育休を取得して取得して一緒にこう育児して、まあ、夫婦で乗り切る家庭が多いんですけどうちもね まあ、1人目の時はそうだったんですけど、ね、なんか今回はですね今回も私そのつもりだったんですけどなんかパートナーの仕事の繁忙期と重なっちゃってで結局育休取得<笑>してくれなかったんですよそうで結構ねそれもね精神的にきつかったんですけど そうでまあ、結局どうしたかっていうとででパートナーのね両親が出産して10日間ぐらいあの来てくれてそでパートナー普通に仕事して出張とか言っててだから私あっちのご両親と一緒に、まあ、がいるところで過ごしてみたいな感じで。 もちろんねそうあのご両親すごいいい人たちなんですけどでもやっぱり、ね、気使うじゃないですかそれもね、まあ、いつも精神状況だったら多分そんなことないんだけどこう産後で少しね情緒が不安定なところでやっぱねこう過ごさなきゃいけなかったからそれもねきつかった、まあ、でもすごいよくしてくれたんですけどねどうした あ揺らしてほしいのはいおねえねえの時間じゃないのみきちゃんちなみにね今回の出産もですね結局なんだかんだ1 9キロぐらい太ったんですよ<笑>で今それからマイナス1 0キロいったか ら, からあとねあのそうまだねまだねプラス1 0キロぐらいで<笑>全然 まだ減らしてないんですけど、まあ、そんな運動してないしね、まあ、徐々にね。減らしていこうかなと。思ってます。うん、でも、やっぱり、ね、開いたことはすぐに。閉じないですからね。でもね、この間一緒に、あの。ミキと一緒にヨガ教室行って。も<笑>う最後こう、一緒にね。まあ、ほとんどは、その。まママ、ママメインのヨガなんですけど、その。 最後赤ちゃんにこうマッサージしてあげたりみたいな時間とかもあって そ, それはね定期的に通うかなと思ってなんかこれ画用紙でやった方が良かったかなちょっと折り紙だと軽いななんかやっぱこっちの方が可愛いね黄色ちょっといまいちだなこれこれちょっと大きすぎたな うん、このこのサイズ感がかわいいね、うん、今こんな感じまあこれはこれでいいかで次は白と黒で黒さっき精神的に辛かったってでその精神的に、ね、この辛いのはやっぱね夜寝れてないからっていうのもあるんですよね で今ね夜は私とパートナーで1日ずつ交代で夜泣きの対応してるんですよ。そうやっぱりねちゃんと寝た次の日はやっぱ気分も楽だしやっぱ体動けるし、うん、やっぱり睡眠大事ですよねだからそう最近ミキがねあの結構まとまって寝てくれるようになったのはすごい助かっててこのままちゃんとうっすり寝てくれるといいんですけど。 さっきパートナーがの育休取らなかったっていう話しましたけどていうと別にあの家事育児に非協力的なわけじゃなくってすごくねその夜泣きのね対応もね一緒にやってくれたりとかすごくね協力的ではあるんだけどそ う, そうだからすごいただ育休取ってくれる育休取ってくれるって思っちゃってたからそうじゃなかったからもうそれがね答えたっていう。 んですけど見見てビキちゃんてほら ほ<笑><笑>ら 混んでるの、はい？あ、そう、よかったね。<笑>うん。は。よかったね。どんどん新しくなるからね、このモビービルね。